私金賞会2式えグレッカでございますすみません噛んじゃいました<笑>一部目日舞できましたけどもえ鳴子花でいた子さんの助っ人として踊らせていただきましたけども今度はチームとして、えー、ジャズやサコイを踊らせていただきますそれでは元気に行っていきますご声援よろしくお願いいたしますではお客様にぜい。 めちゃも何も出さないから。 「今もまんまものとおどなるほどエミのもおどる」「くよもおどる」 愛。